自分で乗って、自分で慌てて、自分で出て行った。上がれるかな お母さんのことは何だと思って<笑>なんで寄ってくるんですか<笑>そんなに抱っここの子まだしてないんだけどな<笑>全然警戒心ないよねなんかおバカ何かと思っておばいなんだろうねしっかりした体お母さんおらんんやけどすごいな<笑> 帯ももああ、ああ、なななないと読んだ入入るかあもう入 る, な入るかなもう近いでそうではダメ、うんまあうんうん、におお <笑>お尻をツンとしたい衝動に駆られる。<笑> 生あくびとか背中かきかきし始めたらもう入らへんたら 遊びに帰かおっぱいもらわなあかったんそっちやでどうするの<笑><笑> どうした<笑>押すなよ、はい、押すなよ状態に入れへんねやろどうせ<笑>帰ろうか<笑><笑><笑> りますありがとうございま す, <笑>ああ<笑><笑>ます<笑>あおじさんがの、はい、っ見た<笑><笑> 顔近づけてがあかる遊びたかった<笑>また明日やなバイバイ はい、ど初めてて<笑><笑>空取りますもうこれこのマに撮るやん。 .3 やったら .3 やったとらったらいがえなんかでも寝てるの早いなってちょっと夕方のさわちゃわちゃしてる時間に「あもう寝てる」って書かれてるわじゃあちょっと多分寝てるのが早いかって あ の, 人のあの人いつも撮ってるな あ, あ撮ってるな俺か<音声><音声>いつも撮られてるな<音声>いつも上向いてるなあれかあれかあ後ろまでねんやべえよいっぱいせ カツオ泳ぎ行くかな やってやってこアルゼアルゼ落とせよ落とせやな<笑>落とすの子供な<笑>あーは走りきんなねでも最近なんか逃げ切る方がよくテレビで見ようとしてったわあそう、うん、逃げ切れましたみたいなシャチはシャチで生きていかなき、ね、大変よ な, な狙うわな<笑>すごいよな あ、これたかな俺そんな 自分が移動し<笑>入るかなまだかな られてる気なかっったずと<笑>ここでどこ行ったらあ行行行行く行く行 く, 行く行かない行かな日々行行く行かないい行かし く, 行く 近すぎて全体が入ったいー<笑>コースがあったら邪魔で上がられへんね違うとこから上がらなける 目測か<笑><笑> ま, ま, <笑>まれてるでいいけどかぼうかぼう。 ちょっとチラッととっっって言ったからああつい て, いってくれたららなついいいくれけどなけでちょっと余裕餌に余裕を持って連れて行った方がいいかもしれない。 ああ<笑>そこからは上がりにくいんじゃんかコース邪魔やろああ、行けた<笑>はい、母ちゃん呼んで<笑>いいんいい母ちゃん、帰るよ、ほら出ていかな、ほらはい、帰うはい、おいでいじゃん、はい、おっぱいのおっぱい 後ろに足入れて<笑>。れははい、い、<笑>